こんにちは。立教大学よさこいれん、ゆりもんじと申します。審査員部、大変緊張しておりますが、踊り子一同、精一杯踊らさせていただきます。お手拍子、お心拍子のほど、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ますそれでは、 白夜の空に生まれいずるは時は神よ 花の都にて彩り華やぐ神ここにユニモンズ五代目リズイスキーズ技能家のお家ご愛し愛される私たすとは ぴょん 鬼が目覚めるの本能相反する。 困り合い「獅子吹き吹き上げ」「人肉食らう」「三冠たるは地獄へふ」「断面に酔いしれ」「苦難したい」「これは我が見たこ子園だ」「<音楽>」 I'm gonna go さあ、質疑の世界観、幕や道具を使った素敵な演出の演舞でした。ゆりもん塾の皆さまありがとうございました。ありがとうございました。ということで。